今日は2列目で使いますミニバンのチアテーブルについてご紹介していこうと思います。チアテーブルみんな同じではないかというふうに思われている方は非常に多いと思うんですけれども、今回私こちら社外品のチアテーブル。これは娘の要望がありまして、後ほど紹介するんですけれども、まあ、あることができるようにするために 購入したものです。まあ、おかげさまで娘すごく喜んで使ってくれているんですけれども、チェアテーブルは実はいろんなタイプがあって違うんだよということを今日は主にお伝えをしていこうと思います。でこちらのチェアテーブルなんですけれども、このような形でパソコンを置いたり、こちら、携帯のホルダーとして使えたり、 でさらにカップホルダーとしても使えたりもう一つは最近ですとセブンイレブン等でコーヒー売ってますがこういったカップなんかも置けたりするようになっている非常に便利なチェアテーブルになっています、まあ、こう見ると普通の純正のこのチェアテーブルと何ら遜色ないんじゃねえかっていうふうに思われる方が多いと思いますですけど 実際に使ってみると、いろんな点で、機能性として少し足りてないなというところがあります。それはまず何かと言いますと、このテーブルの高さになります。でこのテーブル自体が、この純正のテーブルですとかなり高いところにあります。これは、まあ、あくまでステッパーゴンでの話になるんですけど、すごく高い位置にあります。 でこれだと、主に私の場合ですと、うちの場合ですと、子供、娘が2人いるんですけど、小学生の娘が使うにあたっては、少し位置として高すぎるっていうのがあります。でこのステップアゴンの、この、チェアテーブルに関しては、日産とか、トヨタとか日産のチェアテーブルと違って、下に格納されるタイプになってます。 トヨタとか日産に対して少し高い位置にあるっていうのがちょっと使い勝手として悪いところになります。もう一つ、ここの幅が狭いということで、こういった、例えば、まあ、こういった DVD でもいいんですけど、こういったものを置いたりするときに結構ギリギリだったりします。まあ、最近ですと、ここのヘッドレストの後ろに埋め込みのモニターだったりとか、 あとはリア席モニターで見るとかっていうことももちろんあるんですけれどもやっぱり子供がこのように座るわけなんで真正面向いてた方が長時間乗ってると疲れにくいっていうのがあるんでやっぱりこの辺にあるのが一番いいですそうするとこういった DVD をこういったところに置いたりするわけなんですけれどもそういった時なんかもちょっとこれだとちっちゃいかなとでこれを置いちゃうと もう他のものが置けなくなります。まあこれギリギリ置けますけど、オフセットさせなきゃいけなかったりとかもしますし、あと物をなんか食べたりするときなんかも置き場を、置き場がなくなってしまったりっていうのがあるんで、もうちょっと大きい方がいいかなと。まあもちろん走行中基本的には使わないでくれっていうのはあるんですけれども、まあ一般的な使い方としては少しちっちゃいかなっていうのが、まあ、正直あるところだったりします。なので少し使い方として悪い。 でさらに、重いものを置くと、このように落下する可能性っていうのがあります。この下、下向きの格納ですと。なので、ちょっと使い勝手として良くないのかなっていうのが正直あるところです。ちなみに、これ自体は新型のステッパゴンでも同じものを採用されているものになります。で、それをすべて改善してくれているのが、こちらになってまして、で先ほど、 冒頭でご紹介した通りで、娘のリクエストにお 答, えし答えて買ったとっいうのは何かと言いますと、でこちらも実は MAXE の商品なんですけれども、非常に使い勝手がよくて、まあ、このように落書き帳、それからペン、まあ、こういったものを車に置いておくと。 散 ら, ばりやす散らかりやすいものなんですけど、まあ、そういったものなんかも、この、ある程度軽いものでしたら、こういった形で中に入れとくことができます。非常に便利なものになります。だからマックスウィンザーの商品って、やっぱり、いろいろ使ってるんですけれども、全く外しがないものばっかりです。まあ、以前ご紹介したんですけど、こちらのセンターコンソールボックスなんかも、 まあ、ステッパーゴンさんのオーナー、ステッパゴンのオーナーさん、まあ、結構多くの方に見ていただいてるんですけど、これはいいねっておっしゃってくれてる方が非常に多くて、私も今でも使ってるんですけど、これ非常にいいです。本当に。まあ、そういったものもあるし、この3連のシガーライターソケットなんかもすごく重宝しています、えー。RP5 のステッパーゴンですと、USB 熱面以降取れないんで、まあ、こういったもので取ることもできるしで、こちらのセンターコンソールボックスも ここに USB のポートもあるんで、ここからも取れますし、さらに後ろにもこのような形でついてるんで、もう至れり尽くせりっていうような感じなんですけど、まあ、このネットに関しても、まあ、どうせだから使ってくれって言われたんで、今使ってるんですけど、すごくいいです。あと、こういったティッシュ、ウェットティッシュなんかも最近除菌 の, この100円のダイソーのこのウェットティッシュ、すごく今売れ筋ですけど、まあ、こういったものでちゃんと。 置いけけるんんでで手も拭けますんで感染予防にもなると、まあ、少し話すれましたけれどもこのように落書き帳絵を描くことがすごく好きなんです娘がでこんな形で絵を描く、えー、遠出してるときとか結構長時間で暇だということもあると思うんですけれどもこの形で絵が描けるで高さもちょうどいいしこの大きさも ちょうどいいんです。で、こうやって絵が描けると、まあ、いうことです。で、ペンもこのような形でここに置いとけるんで、なんか横字がかかったり縦字がかかったりした時でも、このような形でペンが脱落するということもないし、まあ、当然、絵描くのちょっと疲れちゃったよねってなった時は、ここでスマホで何か動画を視聴したりするということもできます。まあ、すごく便利な アイテムということで、これかなり実際には使ってすごく喜ばれたアイテムということで、こういったことが純正のこのチャーテーブルだと、どうしてもできません、やっぱり。まあ、こうやって置いていただければ一目瞭然なんですけど、こう置いちゃうともうこの幅も足らないし、何よりここのところがまっ平らじゃないんで、 絵を描くということにも適しないと、まあ、いうこともありますしで、穴が開いちゃってるから、余計、ここのタイヤの部分の面積というものが狭くなっちゃってるんで、まあくまでも、まあ、自動車メーカーが提供しているものなので、安全というものも考慮しているとで、基本的に車を運転しているときはダメだよねって言ってるものなので、そういった考えが配慮されたものになっているので、なので、カップホルダーと、まあ、ある程度こう。 軽食が置けるような、まあ、そういったスペースということで、そういった作りになっているんだと思うんですけれども、やっぱりそれだとどうしても実際には使い勝手として悪いとまあいうことなので、まあ、プラスアルファとしての機能を乗せたのが、このマックスウィンさんで出されているこのチャーテーブル。これが非常に使い勝手がいいと、まあ、いうことになります。で、これは今使っている状態をお見せしたんですけど、このような形でしまうときなんですが、 それも非常に簡単でしてで、これ今一番開いてる状態なんですけど、こうやって閉じるときは前に引いてあげればいい。この状態でも使うことがもちろんできます。で、これを支えるのがここにあって、足がここについてるんですけれども、まあ、これでこの幅の調整によって、この水平の位置を調整することができるようになっています。であとはもうこのような形で、まあ、ここのところですね。スマホのホルダーを使っている場合ですと、この爪を格納してあげて、 で、このような形で止めてあげれば OK と。だから新幹線のチアテーブルと同じような大きさかなと思います。さらにそれよりもちょっと大きい感じかもしれないです。そのぐらいのものになってます。で、これは今2列目に使っていて、まあ、2列目のこのヘッドレストのここの部分、まあ、ここの部分の幅にはちょうど合うようにはなっています。で、私、最初2列目じゃなくて3列目に使おうと思ってたんですけれども、 実は、3列目に関しては、この2列目のキャプテンシートの、このヘッドレストの下のところの支柱の部分の、このピッチ、この幅が、少し運転席よりも狭くなってます。なので、このマークスインさんで出してるチェアテーブルの、この幅とちょっと合わない状態になっちゃってるんで、結構 幅, 幅が広く作られちゃってるんで、残念ながら、このチェアテーブル自体は3列目には付けられません。 ステッパ号の場合は、まあ、このように見ていただくと分かるんですけど、3列目にはチアーテーブルつかないものになってるんで、まあ、3列目に付けれたらいいなって正直思ってました。まあ、2列目チアーテーブルありますんで。ただ、実際使ってみると、チアーテーブルも同じチアーテーブルではなくて、全く機能性が異なるチアーテーブルなので、ああやっぱり2列目につけとくべきものなんだなっていうことをすごく使って実感したところになります。 チェアテーブルだから何でも同じだろうっていう先入観私も実はあったんで全くこの必要性というものを感じていなかったんですけれどもまあ娘の訴え娘の要望まあそれによって購入したんですけど非常にこのチェアテーブルはすごく使いやすくてさらにプラスアルファの機能性を兼ね備えているとまあいうことなんでまあ非常に使い勝手としていい ェアテーブルだなといいううふうに思いましたで今、これ、1個しか付いてなくて、まあ、娘、双子なので、今、もう1個、注文してるんですけども、結構品薄みたいなので、今、ちょっとまだ手に入ってないとい う, う状況なんですけれども、まあ、もう1個、手に入って、手に入れて、まあ、付けたいなと思ってます。で、かつ、ノアボクシーも、私が購入した、ハイブリッドの SZ に関しては、 チェアテーブルが標準で付いてないものになってますので、まあそれに先駆けてっていうのもあるんですけれども、まあ、ノアボォクシーにもつけてまあ、どんな感じになるのかっていうのをまたご紹介できたらなとまあ、思っております。はい。ですので、まあこちらは非常にいいアイテムなので、まあ、是非興味のある方はまあ、概要欄にもこの商品の詳細貼っておきますので、まあ、是非興味のある方はま1、あ、度ご覧になっていただけますと幸いに思います。 はい、とというこで今回はこちらのマックスインさんのチェアテーブルなんですけれども純正のステップアゴンのチェアテーブルとの比較の観点でこのチェアテーブルの機能性についてのご紹介を今日はいたしました当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますまた最近では車の装備等についてもレビューをしておりますのでぜひ興味のある方はご覧になってみてください